q n g o p スから平野市二26、岸裕太27、神宮寺優太25が脱退する5月22日まで1ヶ月を切った。5月23日からは長瀬二十四、と高橋海斗十四の二人体制となる金プリだが、その二人がマックに就任したザ少年楽部プレミアム、BS プレミアムが4月21日に放送された。 5人での活動が残り1ヶ月ほどとなる中、ザ少年ラクブプレミアム、通称、ショープレ、で一足早く新しい金プリを見せることになった2人。敬愛にカラッチャーを引き継いだが21日への初回で、は、イーストエスソゲストに招いては気あいあいとトークを展開。 番組後半では、シクストーンズの田中いつき27、ジェシー26、森本慎太郎25と、長瀬、高橋がコラボして嵐のヒット曲、ワインラブをカバー。四く、同じ5人なのに紫輝くん、岸くん、ジンくんはいなかった。これにファンからは、 ショープレ二人頑張ってるなぁ、レン君マック上手くなったなぁと思いながら楽しく見てたのに、ワンラブ歌ってるの見たら涙が出てきた。キンプリが歌うワンラブが大好きだったからかな。同じ五人なのに紫輝くん、岸くん、ジンくんはいなかった。私は歌番組見ても泣かない方だけどこれには涙出た。キンプリが五人で歌っとるワンラブを思い出して涙止まらんかった。といった声が上がった。 四角三人が最初からいなかったようにも、女性誌ライターが話す。金プリは2019年の FNS 火曜祭り、富士テレビ系をはじめ、これまでもワインラブを披露してきたんです。これまでは五人揃ってのパフォーマンスでしたが、これからは見ることができない。 辞める三人が最初からいなかったようにも感じられたのか、そんな思いが巡ってきて涙するファンも多かったようです。また、パフォーマンス中に長瀬さんと高橋さんが涙目になっていたと指摘するファンも少なくありません。四角ファンからは、私はもう見れない、という声も、金プリファンからは次のような意見も上がった。ワンラブ涙目でしたよね。 五人で歌ってた映像が鮮明に浮かびました。連界ワンラブ歌ってた時、ちょっと涙目だったよね。冥国すぎない。何で弟二人が涙目でワンラブ歌ってるのいろんな気持ちをしころして、兄たちの名前も出せず、弟二人が頑張ってる姿に今までにないぐらい涙が溢れる。シクストーンズへの先輩たちのサポートでなんとか終わったけど、私はもう見れない。 同じく不器用なレンの涙目で涙腺ぶっ壊れました本当辛い、なんで、こうなったのもうひすぎます。長瀬さんと高橋さんが涙を浮かべていたかどうかはかなり微妙な感じで涙目に見えなくもないぐらいではありましたがファンの間では論争を読んでいます。 加えて、二人がシクストーンズにサポートしてもらっている感じも寂しい。心配だという思いもあり、ショープレーを楽しい気持ちで見られなかったというファンもいたのではないでしょうか。全キンプリが二人になるまであと30日。長瀬と高橋には新たな気持ちで、ショープレーを今まで以上に盛り上げていってもらいたいが。近く、この距離がたまらなく愛 i しい。長瀬連かける高橋山。 顔と顔がくっつきそうな超密着クッキング姿。グループの冠番組、KNG&PNSL。日本テレビ系が5月13日に最終回を迎えることが発表されるなど、平野騎士神宮寺の脱退は刻一刻と近づいてきている。